皆さんこんこにちはハートカイロの平野ですえ本日は「慢性痛の対策あるがままの自分を受け入れる」というテーマでお話しますえ参考文献として「慢性疼痛こじれた痛みの不思議」著者え平木秀人先生を参考に私の経験を足してご提案させていただきます長引く慢性痛の原因は骨の変形だ椎間板ヘルニアだ 悪い姿勢だと目に見えるものだけを信じる方は理解しにくいかもしれませんしかし柔軟に視野を広げてみようと思う方は是非見ていただきたい内容になっています昨今ヘルニアや脊柱管狭窄症で患部に形質的な異常があっても痛みがない人がいることが分かっていますハート回路でも患者様が整形外科に行っていきなり手術を勧められたと聞くことは ほ, ほとんどありません では、何が慢性痛の原因なのでしょうか痛みはどこで感じていますかそれは脳です。どんな痛みでも、脳がなければ痛みを感じることはできません。痛みだけでなく、体の感覚、気度は偉くも脳で感じていることを皆さんもご存知だと思います。そして、慢性痛は繰り返した痛みの記憶が脳に刷り込まれ、痛みに壁になっていることがわかっています。 ももちろん幹部に問題がある方もいる方いでしょうしかし時間の経過とともに患部の炎症や損傷が治っても痛みがある筋膜リリースやマッサージなど患部の整数を受けても効果が出ない十分休息を取っても痛みが軽減しないこのような時はどうしたらいいでしょうかもしかしたら痛みを感じるのが過敏になっているかもしれません あなたはどう思いますか慢性痛に脳が関係しているとしてどんな対策を思い浮かべますか気気にににししすすぎるるる性格だから気にしないようにする痛みを忘れるという案もあるでしょう痛みの度合いは個人個人がそれぞれですが痛いものは痛いと思うのが人間として正直な意見ではないでしょうかそこを無理に変えようとすると余計に痛みを意識します 脳は否定の感情が苦手です。ピンクのうさぎを想像しないでください。どうですか、想像しませんでしたかこの脳の特徴から痛みを気にしない、また忘れるという策はうまくいきにくいと言えます。なぜ脳は痛みにとらわれているのでしょうかそれは痛みに感情が絡んでいるからです。例えば、 ああ痛いな動けないから悔しいと痛みから湧き上がる悔しいという感情逆にイライラ怒りを感じるとなんだか痛みが出てきたと感情から湧き上がる痛みもあります痛みと感情は密接につながりがあることが分かっています痛みと感情は密接につながりがあることが分かっています恐怖怒り悔しさ焦り 寂しさなどです痛みと感情が交差して慢性痛を長引かせていますこれらを気にしない考えない忘れるとは事実を無視することなので自分に嘘をつくことになりますあるがままの自分を受け止める方が事実を認めるので素直で単純です起こる事柄そのままそれはそれでありのままの自分を受け入れます 過剰な感情が肉づけされないので脳にも過剰な記憶が残りにくい状態となりますあるがままの自分を受け入れる同じ痛みでも受け取り方が変わると脳の受け取り方も変化します中には痛みで周りに訴えたい何かあるいは回避したい何かが無意識にあるのかもしれません無意識の先に痛みがあるのです 無意識にあるものは自分自身ではなかなか見つけにくいです、えー、その場合はハート回路の方でも心身条件反射療法で一緒に探すことができますですので是非、えー、ご相談くださいそれでは今回は慢性痛の対策あるがままの自分を受け入れるをお届けしましたご覧いただいてありがとうございました失礼します